次の内容、話題はですね、そのまあ、同じ定理を使うんですけれども、この有理数を循環小数の表記から復元するという話です。で、あのこの有理数、循環小数で表された U をですね、U から有理数を復元するという話はあの、これまでもあったかと思います。とまあ、例題としてここに出しましたのは、その前も 出したで も, も 0.285714 ですね285714の循環する小数を規約分数でまあ表すということで、えー、とこれまでの方法としましてはそのあの循環小数をこう何10の何乗かかけてシフトして引き算をするとかっていうことにしてこの R がですねこの場合ですと 9999,999 ,999 分の 28万5714に等しいからこれ7分の2ですよっていうふうに出していましたでところがそのこの、えー、と方法ですね皆さんがよく知っているこの方法の難点としましてはその分母 t がその、まあ、m, m 未満の数、まあ、tm 未満の数であるときにその循環節の長さが、まあ、つまり桁数がですねオーダーの m になると いうん で, すね、ですのでその例えばその分母が、えー、と 10, 10ぐらいだったらばそ の, その時に使う循環節の長さ桁数が大体10桁ぐらいになるとっていう形でその 分, 母 T 分母の大きさに応じてその循環節の長さがどんどん長くなるというので、まあ、一般に計算は大変になるだろうなということが想像つくと思います。 でそこでですね、先ほどのその有利数の再構成の方法を使ったアルゴリズムをここでは紹介したいと思います。えっと、今、Z、有利数 Z として t 分の s という数が、まあ、あの、o、があるとしましょう。でここで、 S は0以上でそれから S よりも t が大きくそれ S と t はともにラジエムというあの整数で抑えられているものとしますで、まあ、あの一応この S 分の t というのはその、まあ、我々計算する人たちは分かってないわけですね一応 あ, の あ, のあるんですけどあの事前に知られてはいないとで知っている情報はですねうんと この、えー、と Z の小数表記ですね、えーと。ここではその10の形状が、えー、と 2m の2乗を大きくなるようなそのという状大きいという条件を満たす K に対してその Z の小数表記が、えー、と B イコール 0.NZ1、Z2、Z3 から ZK まで小数大 K まで分かっているものとします。ですのでまあ Z の あの有理数としての表現はまだは知られ教えられてないんですけれどもそれをその小数で表記した時にその小数第9位までは与えられているものとします。でこの時にじゃあこの Z の規約分数の表現を計算しましょうっていうのが次のアルゴリズムです。 えっと、アルゴリズム、一応、ラショナルリコンストラクションというふうに書きましたけれども、えっ、ー、と、入力としましては、まず、えっ、ー、と、この z イコール t 分の s の、えっ、ー、と、循環小数表記ですね。えっ、ー、と、これを、まあ、b というふうに与えられましたが、まあ、この循環小数の表記が与えられているものとします。え、それからあと、m ですね。この m というのは、その、えっ、ー、と、分母の上階。 ですね、分母 の, あの値の上階でしてだから一応分母が m を超 え, m を超えることはないということは分かっているとします、えー、さらに分母の上階となっているこの m に対してその G のあ10の形状が 2m2 乗より大きくなるという条件を満たす、まあ、k も与えます、まあ、これは もともと m が与えられていれば、の 2m の2乗を計算して、の 2m の2乗よりも大きくなるような10の形状というのを見つければ、k がわかるので、まあ、これは自分で求められると。でこれに対して、出力としては、その z の規約分数表現、s' over t' を求めようというものです。で、まあ、その手順をこ、えー、がこちらのスライドですね、えーと、順を追って説明していきたいと思います。 えー、とまず最初に、えー、と10の形状という値を n に代入しましてそれから、えー、と b に、えー、b を n 倍して、えー、その整数部分を取った数を b' とします。b はあ一応今ここで考えている有理数は一応小さいとしていてその b はその、えー、と 小, 数点小数表記ですので、まあ、それを n 倍すると。そうする と, うんとまあ 何桁分か整数が出てきますからその整数部分だけを切り取って B' という件数に代入しておきますで次の2番目のステップでこの1番目のステップで与えましたこの N と B' からですね、えー、と拡張ゆっくりとご乗法によってこの RiSiTi というのをこう計算していきますそしてこの Rj が、えー、と M 最初に与えた m よりも小さくなるような最初の j というのを求めます。で、この時にまあ r j s j t j っていう組が取ってこられると思うんですけれども、ここでですね、この時に取ってきたその s j を s プライムと置いて、で、t j に対してマイナス t j を t プライムとおくとで、そうするとこの t プライム分の s プライムっていうのは実はあのこの求める有理数になっていると。 というのがこのこアルゴリズムなんですねでその根拠となる定理は一応テキストではと定理 4.83 というところに書かれておりまして一応このアルゴリズムの出力 s t' 分の s' は与えられた小数表記が b が表す有利数 z の規約分数表記であるということが示されます。 今回は証明を省略しますけれども一応こういう定理がありますのでその関心のある人はぜひ見ていただければと思います。まずここまでよろしいでしょうか。それではじゃ実際にですね先ほどの7分の2のですね循環小数表記をこのアルゴリズムで復元するとどうなるかっていうのをちょっと例題として見せたいと思います。 えー、と一応 こ, れこのスライドは先ほども見せましたようにその従来の方法はこのようにしてやってましたというこでえね。でえー、とこの今度はアルゴリズム、今回のアルゴリズムを使った方法です と,、えー、とまあ R はのの 0.285714 の循環小数 で, でこれをまあ T 分の S として表したいということなんですけれどもまずアルゴリズムの入力としては、うん、と B としてえーと を取ってきますでそれからあ と,、えー、と一応ここではですね M として、あのー、7というこの分母の上階が与えられているものとします。でそうする と,、えー、と 2m2 乗っていうのが、えー、と 2×49 で98になりますから。 98がですね、よりも10の形状が大きくなるような形の最小値っていうと、98を超える10のべき乗の数でが、まず100ですね。100は98より大きいですから、100はその10の2乗なので、形の最小値は2ですから、よって、まあ、形を2と置いておきます。で、えー、と一応ここでは N を10の2乗イコール100と置きまして、それから B プライムは、えっ、ー、と、この、 循環素数表記を100倍して整数部分を取りますから 0.285714 に100倍をまずすると 28.5714 になりましてこの整数部分を取ると28ということになりますでこれで一応準備ができたのでこの n イコール100とそれから b' イムイコール28を使ってこのラジ r g イコール7よりも小さくなる乗用が小さくなるまで 各所有機率の五乗法の計算を行います。そうしますと、100を28で割って、次 R2 が16、それから R3 は28を16で割った余りで12、で R4 は16を12で割った余りで4と出てきます。この段階でこの R4 っていうのは、このラージ M イコール7より小さくなりましたので、 計算終了しましまてでここでその R の4と一緒に S4 と T4 というのは計算されたと思うんですがでこの時の S4 が2で T4 がマイナス7でしたからこのマイナス T4 分の S4 というのを取ってくると実はこれが7分の2で求 め, て求めようとしたその有理数の規約表現規約分子と分母は規約な表現ということででが得られたと。 いうことになります、まあ、こういう形でそのゆり、えー、と循環小数表記から元の有理数を復元できるというわけです。ここまでいいでしょうか。はい、というわけで、えー、と今回のまとめです。えー、と今回はその有理数を乗、えー、用感に埋め込んで計算を行う、それから有理数を循環小数表記から復元するという2つの計算について、 この拡張、ゆっくりとご情報を応用したこのアルゴリズムを示しました。で、と次回はあのまあ、次回もですね。中国上3法の応用なんですけれども、とあ次回はですね。その中国上、3法の応用でえー、と、その中でこのモジュラー散歩という一連のアルゴリズムについて紹介した後でですね。と、次回はその行列式の方計算という計算について紹介したいと思います。 テキストの方はセクション 4.9 ですので、必要な人は予習などしてきてください。今日ですが、ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは今日の講義をここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。